ここは、うん、何だどうしたもう終わりか俺を倒さなければお前の命はここまでだ あの技は だ、お前はジョイを返してもらう何だと下がれヤッコ様その女はお前の知り合いかああ面白いリングに上がれ何もし俺に勝てたらその女を渡してやろう本当だな 安心しろ俺に勝てればの話だがな分かったその約束忘れるな 少しは骨がありそうだな何面白い行くぞ ままここまでやるとはなもうやめろお前の負けだその言葉この技を見てまだ言えるか ずきョあああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ じゃあ、りょう。大丈夫か。<音楽>約束だ。<音楽>行こう、うん。あそこにエレベーターが。 回に通じてるんだジョイお前どうしてこんなところに来たどうしてって ウォンが地下水道にある金網の鍵を開けてそこからエレベーターでそうじゃない一体何しに来たんだ何しにってあんたを助けに来たに決まってんじゃん頼んだ覚えはない何だよその態度あたいはあんたを心配してウォンと二人でどうしたウォンがウォンが四十回連れて行かれちゃったんだ何ウォンが 待ってろ必ず助けてやる。 これはおいおいあの声だよ聞いてんだったらさっさと返事しろ俺だ今どこにいる40階だジョイも一緒にいるジョイだぞ、uh, まあいいや俺様もうすぐ40階に行く先に修源だと探しとけ分かった 偉そうに。行くぞ。俺から離れるな。うん。うん。消えやがった はどこだふん他人の心配をしている場合か何調子に乗るのもここまでだ どこだ屋上か